で驚いてまいりましたのは、消防連の皆様です。先頭の市びっラッしで永遠に働き か, かっていますよ。どうぞ皆さん拍手でお会いされてください。<笑>それでは消防連の勉強をいたします。 Thank you. えのですどうぞでまい皆様でお迎えください。<笑>それでは、